すごい人！今朝の8時前なんですけど、のれんぼん岩東行きの船乗り場はすっごい人でーす。今日もいい天気ー。私たちの船は8時半に来てる予定でーす。 でここまでねたどり着くのに車だと結構あの渋滞するので早めに来るのが、えー、ポイントですよこんだけいますからね今日はディノズレでディノも一緒にレンボンガン行ってきます するんですか四、4泊一かティノも一緒大丈夫かな船乗れるかなティノおいし い, い, しいすごい人<ス>ここから乗るのかな ミおちゃんの船はどれかな。わかんない。すごいそうだね。ほとんどがあの、ヌシャペニィに会に行く。人みたいです。デンボンガンの人もいると思うけど。ヌシャペニィ、あ。ヌシャペディには。<笑>すごい大人気。そろそろ乗ります。 にになりなりりがら海に入りますゃあ船に乗ります、えー、いいいいいいよ、とっと よ,、うん、いいよあの今だけこの中入れときパパに入れてもらい るの大変なんで1回止めます。 何個と泊まれます。そうよ。一旦ホテルにホテルの方ピックアップしてくれたんで、荷物を気に行きます。でパパちゃんはバイク。え？メイちゃん車で行かないの？バイクで行くの？車あれだよ。あれだよ。ラギーで？ラギートラックで。 <タッ>せーの、<タッ><タッ>せーのー<タッ>、よいしょ。よいしょ、絶対楽しいじゃん。ね、楽しいよね。これあれ。乗ってたよ。何。ちゃん<笑>みんなこれだから。<タッ>はい、じゃあ、幅はマイクで。ついていく。なら<タッ><タッ><タッ>、なら。まあ、いよ。ティナ、出発するよ、ティナ、落ちないようにね。 持ってないでレッツゴーマリーズみたいな、はい、マゲッジはこんな感じになるのであの大変です<笑>でもちょっと悩んだここら辺もお店いっぱいあるね 何するミユホテルでリラックスするホテルでリラックスするのチェックインが2時だからとりあえずどっか荷物を置いてどっか行こっか動物園のさトラックになってね<笑>不思議なネキのねパパが後ろにいてね<笑>てマッシュルームベーすごい綺麗だった きれいだったよね急に観光客が増えて村の人もびっくりしてんじゃないどうちゃん一日目はママミヤ アイランドビラに泊まります。じゃあ、レッツゴーレッツゴー、レッツゴーときれい、あっきれいじゃんうわーここがホテルのエントランスですね。ハロー じゃ今日ここ泊まるんですすけど大丈夫ででかここでね朝食食べてもいいしお部屋でもいいしプールでもいいってでみゆちゃんは憧れのフローティングモーニングやるでしょプールで浮かべて食べるやつすごいお庭があっていいね 散歩し放題<笑>ベルがあってすごい綺麗だねえ？スパもある本当じゃあ、ママスパしようかな綺麗プール綺麗あ、プールビューのお部屋ですすごい い, いじゃんちょっと足が、ね汚いね、ーありがとう、yeah. はい、こん。な感じで綺麗です。This one のをいいなすーん、んははい、ッスルームはこんな感じです ね, ー ね, ー ね, <笑>ねーひめちゃんのいなひちゃ ん, ちゃん、ね、いいねひなちゃんいいね <笑>どこ行くのティノちゃんいやいやいや Thank ンキュいいねティノティ<笑><笑> ノ, ノ, ノおいでおいでティノを自由に遊ばせていいそうですティノ あれ。リード取ったよう。ティナいいね。いいねティナ。ティちゃんいいね。ね、うちとプールのタイルが一緒。すごい素敵。ティちゃんいいじゃん。そこ。我が家はここですよ。 って感じ。まあでも十分だよね。一泊だから。あ、ミンちゃんのミちゃんのここ。ここ寝ないよみゆ。ミちゃん寝ないの？あそこで、うん。パパがこっち。うん。だってこれ絶対ソファーだよ、ね。え、ここみゆのベッドだよ。どう考えても。み<笑>ゆここだよ。えー、パパじゃあここかな。パパそご。パパ<笑> 静かだし最高やね タワーです。プールの。可愛 い, いね。イノ、そっちじゃない。イノのうちそこじゃない。おいで。イノ、おいで。イノ、イノ。どうのどうの。おいで。おやス食べよう。 何プールやったっけ あるエリアに。あるんですけど。ガラガラっていうね、洞窟がある。誰もいません。誰もいないし、多分。ガラガラです。ガラガラ ーーすごーい洞窟があるんですよ。 何の洞窟だろうねママねえママも行きたくないよパパでしょこれ川口探検隊<笑>川口博士探検隊でしょこれ絶対これだってさ筋肉痛になるし絶対これお化けいるよ筋肉痛になるしあれあれだよ絶対迷子になる、ね、えちょっと知ってましたか皆さんレンボンガにこんな動物があるの 撮影<笑>絶対いると思うよ何かがスターンンンブはいどうぞイクラのわ 何<音楽> いいよ涼しだこんどどうだれこれホテル 全然涼しいよメないからガラガラなの。<笑> 住んでた人がいるらしい。そう。で、その人が多分分かったと思う。ん？こっち来て。多分あそこにいる人だよね。プラン、プランの中にいる。だからあの人が守るためにこの洞窟を作って、なんか人を助けたんじゃない？だからここにね、こうやって祀られてる。ちょっと怖いね。顔が。 見える？皆さんアップにしようか？見えないよ、ね。ちょっと見えづらいけど。人の顔になって る, のこにるて。この人がなこの人が作ったんかな？ い, いいから見てごらん。 つながってるのてるなんかん中で全部つながってるのえもぐ ら,、えー、も, ぐらもぐらたたきあもぐら た, た<笑>おかしいここにガネーシもいてこの左右にも空気口かな面白いね雨のどこに消えるの雨降ったらどうするんだろう かゆい刺された本当だえっえっほんと だ, だ、はい、ということ で, ガラガ ラ, でしたガラガラなガラガラでした<笑>誰もいないっていうか知られてんのかなここグラグラで す, おぐらぐらですガラガラでガガじゃあ次の目的地に行きたいと思いますじゃあね いるってわかんないね。うん<笑> 仕切りですね私いなんか気になるね木のね。 ーああ気持ちがいいこんなね席があるんですよ。ねえー、ちゃんは下水着だから。いや入ん な, いよ入んないのああそこであそこ くださいこのパノラマちょっと待ってねはいチーズティ、うん、ノちゃんも気持ちいいねここね気持ちいいねティノうんよしさあなんかお茶しよう テーブルがいいかな。<笑>大丈夫見えるよ。<笑>ここでいいかな。うん、ここで行 こ, こでいいう。ねえ、秘密基地。うわ、あそこもあるんだ。あそこで写真も撮れる。下, 下ほら。 どこどこどこんど こ,、うん、<音楽>ここから海にも降りてるんだね海に降りてこのネットベッドの下にブランコがあるうえ、ん、ーいここいい ね, ね, ね, ねミヤについてきてミヤがさ紹介してあげるちょっとそこで写真撮ろう かわいいよね。<笑> あそのままでいいよいいねいいねいいよそこ寝転がってよ寝転がってよ写真撮るから。 中ですよ。いのちゃん。またもらっているね。お味しい。美味しい。お腹空 い, いてたか。可愛 い, いね、このお店どこでも、こう絵になるね。 みたいな、ね、感じなんだけど。 したんだけど。エアコンがないみたいだったから。ちょっとやめといた。でも涼しいのかな、今の時期は。エビデトゥ。すごい綺麗。 な瞬間、そう動画 He's heavy. す I'm a pimp. っていうところですプールはないじゃんプールはないよ。 できんの、no? できるそうです。やる？ らどうなっちゃうパニック見てあそこすごいね波が、はあ、はいはいちょっと待ってね 行ってみます。いいなもいますよ。いいなもすごい大冒険だね。<笑>なんて綺麗な。海なんだろう。 やばい っ, つって叫んでる。どんぐらいヤバいんでしょうか。やばい。<笑> や, やば。ややば<笑>パパの体重で折れちゃうよ、その岩。本当折れそうだよこっちが見折れそう。こちらが。 ああ隙間ここだけ。 Gracias. 葉っぱの上でノーブレークえなんでなんで葉っぱの上でブレークじゃ作れるよ全部ブレークかないね、あの上、行きどうするのあれ、うん、なんとかなるよ、うん、ね、本当にやめ<笑><笑>、うん、この先に感動があるんだよ見てあの上<笑> シ ー, シークレット・ポイントセット・ビーチね誰もいません 予約されてるねどうするどうしようかな、ね 雲があると思うね。そこにこれは絶対来てほしいね。おすすめスポットだね。<笑> はい、あそこのね向こうの赤いランプがまんま見えて今日泊まってる、えー、ヴィランヴィラっていうか何バンガローなんですけどそれのほんと目の前に美味しいっていうね日本食レストランがあるんですよなんかオーナーの兄弟が経営してるみたいですよで結構いろいろねすごいメニュー豊富で。 インドネシア料理もあるし和食もね天ぷらとかもあったり天ぷらうどんそれがいいの天ぷらうどんがいいの、まあ、こういうねお寿司系も結構あるみたいなのでいただいてみたいと思いますすごいお客さん入ってます 刺身なんか盛り合わせみたいなのこでこれが握りの盛り合わせ醤油、うん、あこコンピん醤いや<笑>醤油ょうゆしこれがクランチエビーロール、うん、で いただきます<笑>ありがとういはい、美味しい美味しい美味しいですね美味しいですよ、ね、はい、どうですかねまずはでもわさびじゃねえんじゃないね。<笑>えそのまま食べるのおわさびじゃねんじゃん、うん、わさびじゃねえんじゃんとりあえずわさびじゃねえんじゃん醤油はあははははすよもう。キャベツなんだねいただきます。<笑> 妻がキャベツ、あの。バリのお匂いする。バリ の, お 匂, いバリのお匂いする。だから醤油をつけた方がいいと思うよ。いい う, ようん。眩しい。ゆうちゃんは天ぷらうどん。天ぷらうどんを頼んだけども。なんとこのお汁にね、ラー油が入ってて。 ちょっと辛いんだよね。口の前り。<笑>でもねチャレンジするんだって。うんうんそんなそんな辛い？痛いんだよもう。前<笑>なんでラー油入れたんだろうね。 チャンネル登録よろしくね